ランバトそろそろやりますんで皆さんエントリーお願いしますあこんばんは今日は今10人ぐらいですかね 今配信台はカネコガイル対ルッチブランカ。 金子さんが今度、あの A4 さんのブランカとねやるみたいなんで、ルッチさんにのブランカに負け越してる。 た だ, いただいまエントリー14人ですね。 ヒデはいないですね最近見てないですね さあじゃあもうエントリー大丈夫ですかねさじゃあどういう形式でやるかですね、えーいいーえー、まだ引きずってるんですかねあの敗北を はいじゃあエントリー締めますよー。そろそろやりますよー。 えー、今エントリーが14ですねいや金子さんと ユーベガスさんエントリー費をお願いしますあと友澤さんは、えー、電話があったので入ってますね さあじゃあ14だどうしようかなあ あ<笑><笑>そうなんすすかままた次お願いしありがとうございます。<笑><笑><笑>あ 山本友座長州。グッチ金子。東根梱夕べが杉ぎかわしむうね。ジャボーズお茶るとななってますね。うーんシングル。シングルでいいんですか今日。さあ誰も。誰も何も。 大会に関心ある人がる誰もいないですねこれ<笑>は大会中止かどっちがいいっすかシングルとツーオンシングルとツーオンどっちいいっすかどっちでもいいツーあじゃあ東魂さんがい いい笑顔で V サインしてたのでじゃあ通音で今日はは2音まあ14なんで7チーム7チームですねじゃあ8トーナメントで1つシードになっちゃうかな じゃあ今からちょっとランダム抽選を。 はいじゃあチームと組み合わせ決まりました。 え今日は2オンーでトーナメントですねで14人なんでちょっと1チーム空いてるんですけどだ、まあ、誰か来たら一番最後なんでねそれまでに誰か来たらそこに入れましょうじゃあねまずキャラは何でもいいっす何でもいいっすよ じゃんけんしてじゃんけんけして後出しかコンパネ選択かじゃあ1回戦ちょっと読み上げていきましょうか、えー、2回転友座チーム対山本闘魂チームで1回戦第2試合が川島茶坊ズチーム対長州ユーベガチーム え第3試合が杉お茶丸チーム対バイパーグッチチームえ第4がうねかねこチーム対見て誰か来たらという具合ですね。 あ、じゃあユーべがさん100円お願いしますねエントリー費さあーじゃあい第1試合やりましょうかはいじゃあ第1試合は2回転友達チーム対山本トこんチームです後出しか コンパネ選択です勝った方が選べますあ決まったようですねで 1P が山本闘魂チームああのだ後出しかコンパネ選択 フェイロ ン, フイロンあこれは何だこれチュンリーを絶対に殺すために選んだんですかねレックレックおなんかレックの返し方知っているぞ山本チュンリーら食らってしまう3発目 スピバレックレックレックはめうわなすすべないあれチュンリーはどうやって返すんですかねもう走りに行くなということかなさあ走りに来てしまう あーっと痛いぞこれ投げーさあこれチュンリーをあそっか闘魂さんもチュンリーですもんねチュンリー2体チームにわざわざバイソンは出さないとさあ闘魂さんはそれでもチュンリー選んでいきますね これどううなんでしょうねフェイロン有利とまではさすがにいかないとは思うんですけどああ繋いでいくゴヒットガードしてレックを返していくレックさあこれフェイロンが大はまりしてますねチュンリーに対してのフェイロンこれが今のところ かなり大成功といったところかさあ入ってあつながっていないこ こ, こ, こ最後は削り戦列削りですねいやあのレース 空で1回触ってしまえばなんかなんとかなっちゃうんじゃないかという、あーもうバカヘリー、生きたー、生き残ったんですけど、さあ勝ったのは2回転友達チーム。 はいじゃあ、カワシムチボーズチーム対長州ユうベガチームいきましょうあ誰も来ないですね、ちょっと最後、第 4, 第4試合、誰も来ないかな、これ。 後出しかコンパネかあのキャラは自由ですからねさあ第4試合これ誰か来るかなあさあ 1P が 長州ベガチーム長州さんがすでにスタンバイスタンバってますそれに対して川ャ茶坊主チームは茶坊主下がったさあここで怒りの電んぷ これなんなんですかねサガットはやめろっていうことなんですかのこれさあ気を取り直してはいケンサガットこれはこれ結構いいカードじゃないですかねこのゲームでは珍しくあの五分五分ぐらいみたいな そんな感じが、はいま、いや結構五分五分ありますよ五分五分っていうか6四あります6四五分五分結構ある組み合わせですよただちょっと若干サガットの方が有利なんじゃないかってあ下がった有利雰囲気が最近風潮があります、ね、あーなるほどなんか妙に最近 X サガット はい、見るっぽ、はい、いですね多い<笑>使われてる方結構いますな ん, な, ん な, んなんでしょうね。いやなんか面白いみたいですよねやっぱりちょっとテクニカルでお<笑>マジで出る入っていただきました昇龍剣ハイガーハイガーハイガーですタイガさあ両者打ち合いになったが 剣は近づいたら膝って感じですよね多分ね膝ざか昇竜かそうさせないために下がったら飛ばして落としていくおっとレンキャンから出っ歯まだ死んでないさあ最後だ大はい11で 結構、長州さんと多分。あのー、長州さ ん, んじゃあ第4試合も決まりましたあ、決まりましたハゲさんとくつノぎさん<笑>あの、あれですよね、だからまた来たら今度逆にハゲさんが抜ける感じであ、そうですね、も, いいすもし誰か来たらうんさあ、うん、さあ、さあどうする？お互いちょっと牽制をしながらさあ、入っていったが、アッパーカット 上からいつの間にか長州さん負けそうっすねいやだから剣がねあれなはずなんですよ意外と、うん、意外とやりにくいはずだなかかとうおっううううさあ出たあー出たきっちり削りで出たあれ今出っ歯出てたらどうなってるかいや出っ歯はリバーサーで出ないんで出せないんでそうそうそうそう あ、そっか、直前に出した人技が出ちゃう そ, うそうそうそう化けちゃうんで鉄板のリバサーは出ないんで大丈夫ですあそうか削りかくですよ確定かなと思いますけど大勝利とかだったらどうなんだとうちょっとよく分かんないですけどねさあ続いて入っていくのがえっ、ー、とゆうべがさん あ, あっとあ警察あっと怒りの電んぷ怒りの電んぷこれ何が起きたんですか2度目リセットがかかってる 基板がリセットがかかってるいやこれ基板変えますマシントラブルで一旦基板変えます画面上がってきてないっすね さあ、基盤を交換です夕べがにめちゃめちゃ怒られました夕べ<笑>が厳しいですまあまあ怒ってくれる方がいいですね さあモニターカメラ配信とどっか切り替えができると思いますが切り替え方が分かりませんハゲが直してるんでねハゲしかいない<笑>さあこのニュートンの配信台は昔から問題がいっぱいあって治ったと言ってたんですけれども治ってなさそういろいろ 設定を変えたらしいんですがさあ電源は入るのか電源入りないさあ調子が悪いっていうのは どっちの調子がいいですかね、ストツーの調子が悪いのか、体調が悪いのか、ストツーの調子はいつもあんなもんですね、さあ、電源を入れても何も落ちない、あっと、落ちたか。 ついに治った治ったのかこれはさああとはボタンチェックとかですかねさあこのターボさんまあボタンそのままでいいのか X から X だから さあそれでは復活のクレジットを入れてゆうべがたチャボーズやっていただきましょうかていうかゆうべがチームメイトなんで応援しないとだめなんでハゲにマイクを戻しましょうストツはね調子悪いとかっていうよりもねなんか集中してできるかどうかですが一番大事な気がしますね気合い入れてできるかどうかは。 ステージが変わってしまうのはしょうがないこれがスト2の仕様香港ンンステージになってしまいますさあゆうべがサガット戦は結構いろんな人とやってるのではないかなという気はしますがややとやってるとね結構ゆうべが対ややサガットはいい勝負になってるんですよね それ以外のサガットに対しては有名は基本的に負けることはないんじゃないのかなっていうおおナイトメア鋭いしかしサボンも結構いい勝負してますの、ね、でさあアパカが当たれば一発逆転もある そんなのはユーべがは食らわないでしょうさあ中足あれにアパーカーを当てるのは難しいそうですねゆべはしっかり待ちますね俺はさっぽあそこはしっかり待たなくってユーべがにめちゃめちゃ怒られましたねさあおっと投げ失敗 さあ飛んでいくがアッパーカーがキ ャ, キャボーズは 2P 側だとアッパーカットが出ないですよねさあ投げるさあカワシムですね、まあ、ここからが本番って感じですねさあ大将戦 あユーベ ガ, ーーベガーさんとカーシムさん対象戦ですねあベガダルのねあっヨッテ早い10秒で終わってしまいました第1ラウンドさあ今度はカーシムさんがペースを握っている これあのドリルねベガーすごい返しづらいんですよねドリルドリルをリルあしかもベガー無敵技ないのでかなりね脱出しづらいですねあのドリル連携は投げてビヨってさあもう早い早いっすねー さあ勝ったのは長州ユーべがチームさあさすがユーべが先生ですねはいじゃあ梅金子対クスノジさん はい、そっちが好きか。くすのちさんっていうのはカードデーの方いや、初めて見たんですよあちらの方おー、なんかお、お初のような気がしますけど、そんなことないですかありました<笑>。そうだね。前回にもいたらしい。人の名前を覚えないんです。はい、え、チ、チームあ、はじくすのちさん。くすのちさんキャラなんですかル 羽はいろいろ変わりますバルログとかダルシムとかですかねキャラ自由バイパーガイルが出てくるかさあこのグッチバイパーチームっていうのはあれですね X 中級初級級者大会で優勝してますからねクスノジさんよくいる 2回目ぐらいーーああ顔見るの初めてな気がするんだけどよくいるだろうってすぐ怒られてますけど<笑>そうなのさあたた、た、たたためぞうごこと杉さん杉<笑>さんためぞう<笑>勝ったことあるんですかね大会で<笑>なんか勝った見たことない気がするんだけどね<笑> 糸を溜めたまま死んでいくイメージがある。んですよね多分、東大戦ではまだ一生割れてないような気がするんですが。ああグッチー、なんか死んじゃけど、誰るしぶつかったよ、ね、<笑>意味意味が。 おおこれはあれかなぜそこで大パンを空振る意味が意味がシニさんはメインがガエルなんですよね S バイソンよく使いますさあここでおたまるくんの今日はバルログじゃなくてホンダをダルシムには選ぶ さあ、バルログの方がいいと思うんですけど、まあ、知らなかったら難しいのかな。バルセロナ次第ですからね、バルログ・ダルシムって。あちょっとバルセロナの精度が悪かったら、掴まれて、はめ殺されちゃいますから。はい、チューティック。あれ、大パンも確定するみたいなんですけど、難しいみたいですね。まあ、チューティック、大パンのずらし押しでいいのかな。大パン、チューティックの順でずらし押しでいいのかな。さあ、グッチ・ダルシム、結構うまいですね。 さあ死んだかおっと中…大キックか中キックかよく分かんないですけどチョップでいいんじゃないですかねダルシムは絶対しゃがみすかしもできないんだからショーパンチで飛んで百百貫…百貫だねえや鬼無双違う大いちょなりさあグッチがふた…二人倒して勝ちじゃあウネカネコ対ハゲクスノキ 胸かねこガイルガイルにハデがダルシムを出すかどうかですねはいハデー p 2 ー, ーか後出しかはいかねこウネコンパネ選んで座って始めてください始めてください キャラ、先方を選んで、キャラも選んで始めてください。さあ、どっちが出るか。さあ、うねが先に出るのかな。 さあいいよだってキ ャ, ラキャラも選ばないとダメなんだよああーさあ 1P2P を選んだ方はキャラも選べますバイソンバイソンさあこれ派手対策派手のダルシムが嫌なのでバイソンを使ったさあくつのきさんの竜は僕は初めて見るんですがどうなんでしょうか ジャガイモードジャガイモード<笑>さあノッのちさんは今の動きから見る感じ初心者って感じですかね始めたばかりなのかな<笑>さ あ, あれはリバサナげをするかチッキリガールするかさあ飛んでいって<笑>さあ波動拳は打たないスタイルか さあ、ダウンを取って、おっと地上、上から行ってほしい方がいいですね。なるフくイソン相手には。スバイソンはヘ、クレイジージンはありませんし、おっと、投げ受け身もないので、一回ダウン取ったら、二択で殺そうとするのが、おーっと、いい感じだったのですけれども、止まれて死んでしまいました。さあ、歯で何を使うか。 だからバイソン、ダルシムで十分いいんじゃないのかな。どうなんだろう。バルログでもいいし。ハゲの持ちキャラでは、まあバイ、ホンダとかも使えるんですけど、ホンダはないでしょうね。フェイロン、バルログ、ダルシム、エスサガ。エスサガもいいですね。ガエルなんでね。エスサガ、エスサガはいいですねっ て, って僕の声が聞こえたのが。<笑> エスバイソンとエスサガー戦えるんじゃないのさあ対空ダ台足アッパーかミニヘリーさあフリー勝負さあ富いく。減らないサガット硬いんすよねうわータイガーが間に合うのか今のエックスサガットだとあのタイガー間に合わないんじゃないかな 対空ライビンやし難しいのかなどうなんだろう一度とずつ削っていくおっとアパカだがこれはいいヘリさあさあ何もできないさあアパカが当てれればおわ。 バラエる。<笑><笑><笑>さあいい反応だったハネ、ね、あのアッパカ<笑>あれですよね飛び飛び読み取りよりもダッシュストレートに当てようと思って出したんじゃないかなさあ金子が S サガ戦はどうなのかやってるのかこれ アパカーが間に合います X ガイルのタイムで飛んでますからね今の X ガイルのレックスサガットあタイガーが早いあ今のは硬直なのかさあ第パン今のはいい第パンですねさあ大野心千葉心さあたまカネコサガット戦は結構やってるんですよね X サガットですがねまあ主にやってるのはさあいい、e、ドビー あ, あの場合の中和比率出すかっていう場合が結構イガイルは有利な場合ですかねさすがに金子勝利影には勝てなかったさあ2回転友田対バイパーグッチ 2回転と<笑><笑>、ともがさあ、じゃんけん勝ったのはど、どっちがあ<笑>さあ、キャラを先出しするのであれば。 まあ、まあ、グッチの竜でいいんじゃねいのだって、<笑>他のサブキャラで勝てる、勝てんのバイソンとかベル、ベガー相手に、まあ、これ、どっちが先行ってもいいでしょうね。ないやじゃんけん、まれた方、え、コンパネ選んだ方はキャラを出すんだよ。言, 言わなくていいんで、もう、選んでください。 後出しがそれを見てプレイヤーとキャラを選んでいいですさバイソン相手にはルーと バ, バイソンでホークホ、まあ、ークの方がいいと思いますがバイパーホークはバイソン嫌いなんですよねさあグッチはバイソン戦うまいんでまあグッチだと思いますがおっと バイパーは何を選ぶホークさあ二回転もホークは苦手でバ イ, バ, バイパーもバイソンは嫌い、まあお互いあんま好きじゃない組み合わせをやっていくさあ死んだかおおこれは死んだおっとさあこれ取り返すの結構大変だぞ あーガードしたらやべえだろうさあ2回転バイパーは大体バイパー上がってるようなイメージがしますねだからバイパー出ていったんだと思いますがおっと 死, 死ぬか死んだまあ、2回転 これバイソンキャラ合ってるはずなんですけども、ホークにはあんまり勝ってるとこ見ないですね。さあ、トモーザーもバイソンを使うか、ベガを使うか。バイソンを使うなぜベガの方がいいと思いますよね。 死んだかさあ、これは俺たちがおっとおっと、いい、いいシャカチュウ投げるさあ、グランド歩き投げとかねすげえクソ技なんですよねあれ、はい、いやガードさして相当ベガイソンが言うより意味がわかんないですからね あれ持続重ねとかで結構変わってきますからねフレームが暴れるのも結構大変なんですよねさあしおっと友ダやりたい放題これは切れるさあ投げ返し友あは目が使ってるだけあって投げ返しはうまいですよねさあクレイおっと2回転メインキャラよりも友ダの方がうまいっていう てか、バイソン出るのか最初から友田が先に出た方が良かったの、ね、よ<笑>しかしグッチはバイソン性うまいっすよさあ何を使うかまあ、チュンビーなんか使えないですからねまあ、グッチの持ちキャラでバイソンに勝てるといえばやっぱメインの竜になるんじゃないでしょうかまあ、グッチは シとかシンシンとかでやってるんでバイソン戦はねうまいんですようまいんですが別にシンシンとかシキに勝って上手くなったわけじゃなくてひたすら負け続けて上手くなってるんでま あ, あのレベルにバイソンを使いこなせるとやっぱり負けちゃうんじゃないかなっていう ああちょっと対空見せたら半分減ってましたねさあ飛んで投げが投げが通常技にバレてそれが対空になるというそれが一つの基礎なところかもしれないですね今の最近のゲームやってる人からしてみればさあ友田が投げるさあごちゃらせにいくさあ飛んでルックチしっかり対空裏は裏にするワードさあ大五ス当たって投げるさあ大きいグランドか昇竜剣さあ めくりがー、さあゼロだった潮流剣にスカルーさあ、友田が勝って、さあ、ゆうべが、長州対ウネかネコ。ウネかネコ。 さあここでこれも熱い組み合わせですねガイルガイル対ベガケン か, あ か, かさあ遅延行為をしていく い, いやさあトレンダーさあト連打サート連打はい先方はここのルールってあれ コンパネか後出しじゃんけんで選ぶあなるほど毎回違うんですね今のなるほど毎回決まってはいないと先方長州が行くここでウネガイルでしょうさあお互いガイル戦を得意とする2人スカガイル以外にはかなり よく見える総主権しっかり体育表コンボ下手そう暗い投げになるこうなるとソニック見てから飛んでくるのはもううざいですねさあウネガイルも相当強くなってますがどっしりばえている、まあ、お疲れ様です ジャックソニックがメインそうですね剣線はとりあえず先にソニック打てれば何でも OK さあつかみこの後がはサ飛びはないがおっとパンからぶったところに座屋さんさせそうかさあ調整画面端そうですねジャックソニックがメインだとあそこで相手を倒されてしまいますさあこれはきつい詳細だけだと勝てないぞお願いどっかで前に行く人がある う運がいいこれは運がよかったさあ金子最初金子がいるさあ金子は完全対応を目指すスタンダードタイプのガイル 開幕かなりのダメージをとった長州さあぐちゃぐちゃである老眼ですねこれはだなんだかんだ言って勝ちそうなの長州あとはトニック見てからジャンプでもきついこれはああーくぐろうとしたら中ュキックだったよく判断しましたねあそこはジャンプ強化の狙いに結構 思ってのくぐりだったと思うんですけどもさあ金子ワンミスで端っこいったサマーアットがここで2発当たって相当ダメージをかげるサギトビいざつかみコっコっ勝利おーおっ昇おお強い全部通した昇衆超強いということは やっぱり3決やるじゃあ、ウネカネコ vs ヴバイパーグッチ三位決定戦ですゆるメカに怒られないで済みましたねすごい緊張感がありましたよ<笑><笑>負けたら絶対怒られるなと思って<笑>超丁寧に戦いましたよ余計なことすると怒られるんでね端っこの前ジャンプよく分かんなかったんですけど勝手に飛びました勝手に飛びました<笑>あるよあるある一日やったれば一回くらいやりますよね さあ、ガイルガイルチームに対してグッチがニコニコしながらダルシムと宣言ダルシムのせん宣言とは違うかねこいとカネコ濃いさあグッチぐらいなら勝てるだろうとカネコガイルのダルシム戦かなりうまかったですからねこヤなカワシムかなんか分かってましたからねこの組み合わせは 終わってるとは言われますがそんなめちゃめちゃ終わってはないですよ、ねうん、そうガイルがねリードしたら守りきるっていうのは昔からジャイルが9 1、ね、はないですよね8 2だと思ういですよねただダルスのリードをひっくり返すの超大変そうあれね早いんすよスラストキックさあ金子あだんまりかあっと大キックだったか 選択肢が悪くなかったさあ余計なドリルススめんどくせえグッチがうまいうまいっすねグッチなんか<笑>悪いことしないヨガファイヤーを打たないとああ<笑><笑><笑>これは金子ぶっちぎれ案件ですねさあガイルガイルとミルやダルチもにこやかにかぶせていくこれがグッチスタイルさあ投げる投げかっちゃう 外でしたねガエルのサマー出すしかないってい う, のそうですねあれ溜たまってなかった投げ角なるんですよねおっとそうまくいったかどうか投げたのは金子<笑>運がいい<笑>まあ最後困るとグッズにガルスにいろいろ突っ込んでくることが多いことが分かったので<笑>当たるさあ よよりなんすないよないよまあそのあと当たる技はないんですけど お, ーおーっと、はい、おっ<笑>いいサバットさあこれはうまいおっやるさあ金子やりよったさあワイパーはワイパーでライル戦大好きですからねライル大好きですねもうむしし ろ, ろやと思ってたかもしれないですね<笑> バイパーダルシムに今カーソルなってましたけどバイパーダルシム使ってみたことないよ使えないやばいっすねそれは、はい、さあホーク使いはみんなガイル戦が大好きガイル使いはフォーク戦が大嫌いとそうそうだそう楽しいわけがないですよ ね, いですねこれねガイル戦ねほんなんねはいアネはガイル戦あホーク戦好きですよああなんか有利とか言い張ってましたけど あの大体負けてますよねそうですね 有, 有利だけどできない<笑><笑>有利だと思うけどできないっていうね立ち回り 100% やらないと勝てないっていうのは有利なわけないんですよ<音声>このね中足も中足空振るが爆地になるっていうのが意味が分かんないそうなんですよね<笑>で歩いてきたところに中足置くしかないんだけどもそれをやってると 負けてああーおいーあーこれはどうするバイバイ真っすぐいっかああ っ, っと今のは ね, 今のはまね出ますねトマホが、ね、で一発残りゼロドットだったかな、はいはい、まあそうゼロドットならもう一回サブリバーサーサーマー出せば勝てるんでそうなんですかあれあのサギ飛び仕込みトマホってダメなんですかああ確かに大丈夫いけんのかなどうなんだあいうちなのにふだはいらないですからね、うんわーまああぐるぐる回ってさあ梅どうする何を使うか まあでもガエルが一番勝率高そうですねど竜 と, とかバイソン使ってもダメでしょうーん、S 龍がね強いとは思うんですけどまあガエルですねさあ三決これが勝った方が3位になりますいや S 龍使ってもリバーサ勝利出なかったら死ぬだけですよ出でも出ても死ぬだけなのに<笑>いや S 龍は弱勝龍が強いんで持続が違うらしいんですよ なああれガードと中チックで飛ぶとガードと位で硬直違うん で,、はいそうですね、ちょっとボタンのスタイミングがずれるんですよねしゃがみぐらいもできますからねガエルはしゃがみぐらいよりもしゃがみぐらいだとガードと一緒になるんで硬直が だからリバーサイで リ, リフトアッパーを出して立ちぐらいにしつつサマーのためも残すっていうくらい方をしないとだめなんですね下が見えたらでもなりますけどね、まあ、離れるんで悪くはないんですけどす、ね、離れても結局離れてもまだ台風の場合だったりするん で, そんでそこが、ねまあ、立ちぐらいの方がいいでしょう、まあ、フォークは刻んで夏くしつっていうのがさあここまではうねミスってないそうです、ね、あとは サマーしっかり R の間結構サマー失敗する人がいるんですよね<笑>中ューューって後るなんかねさあウネ取り返した裏さあウこれは息がい い, が い, いがさあいいソワットこれはウネあるのあ余計なことをしだしたさあウネ定評の余計なことらしくないですねここまでウネがあんまり悪さしないっていうのはそ う,、ね、そうですよねウネくんといえば余計なことをするガエル う わ, ーうわーやってた お, おっとあっ今のコパンちょっと遠かった早かったからさあナイスガード左からす、ね、さあいい中足あぜ中っぽいですねおっさあ命のかかった あ, ーあーダブルが出るかあーおあ出せな い, ないーしかし<笑>いやでもウネクよく頑張りましたね今の頑張ってはいましたね悪い、まあ、このまし集中力を途切らさせずに<笑>もう1ラウンド戦うことができるかっていうねいいわちょっと悩る負け方ではあるナイス さあちょっと遠かった遠かったんで台風には入んなかったですがさあなるほどバックスポットだとあれも光るわけですねさあここまではまたいい感じですねうねくんさあこれバイパー的にはうねのこの空気空気というか立ち回りの動きが読めてない感じでちょっと戸惑ってる感じです ね, ですねあと一発っおっうねくん頑張ったさあいや冷静ないい立ち回りでしたねうね ら, らしくないっていうか<笑> いつもなんか前飛んでったりね前ッ ト, トとかで突っ込んでいって死んだりするようなイメージがあるんですけどか向けてますよいい動きでしたねバックバットの信用さあ決勝戦ですねさあ2回転も俺も出てくるんでハゲマイクお願いしますねいやー決勝戦でーす<笑>さあ2回転友達チーム対 長州ユーベガチーム<笑> 1P が長州ユーベガチーム先出し長州さんが座りましたあそれを見て 2P あトーモザーさんベガを今度はベガを出しましたね、はい、あケンベガ 何かうさんくさい膝蹴りから投げ返してめくりホバでぴよってしまうこれは見事でしたね今のは今の流れホバ投げてこのね背中に着地しての投げが結構返しづらいんですよねぴよさあぴよらせ返す さあ開幕お互いに空へ飛び上がって置き攻めはガードしてさあ画面端の剣もうレプレッシャーがありますよなかなかオーバーを相打ちで当ててって竜巻はしっかりと着地投げて、W2、ダブルに大足あそこは確かにね 投げもあるのでダイヤシ見事な大足でした大将2回転バイソ ン, ン, ンイあこれはさすがにバイソン有利か さあお置いてありましたね中パンオアで全身を止めるさあこの2択の勝利を通して膝蹴り膝蹴りさあぐちゃって位置が入れカッったぞこれガードしてガードしてうわー相打ち取っていく狙いすましたターンパンチ相打ち OK 左蹴り膝蹴りさあすごい体力が減っているバイソンおわ、おわ。さあ剣がうわあアッパーからのゴツゴツあれ見えませんは め, はめです ほ, ほとんどはめです さあワンピーも大将ユーベガさんのベガですねさあ2回転バイソンがかなり体力大幅リードああダブルに見てから頭を返していくさあなんかあっさり食らってしまった何が起きた レバーですね、しょうがないダブル2から置き詰め、思って投げてダブル2でガンガン端へと押し込んでいく投げて、さあ、苦しい、ヘッド、ま、ガードして、うわもうヘッド読んでましたね。バック ジャンプ中継さすがゆうべが先生ですね、はい、ああじゃあ優勝は長州ゆうべがチームでーすまあ今日はゆうべが先生と組めたんで、まあ、勝って当然っていうところはありますねくじ、はい、運が良かったですね彼<笑>がいい引きをしてくれましたね<笑> 今日は金子のブランカ戦を鍛える。